シクストーンズへの京本大が28が自分を中心にしてジャニーズの後輩が交流する京本会のメンバーオーディション企画について事務所にストップをかけられた経緯を明かした。これは4月1日放送のラジオ番組シクストーンズのオールナイト日本サタデースペシャル日本放送でのこと。番組冒頭。 田中一月二27が今日から新年度に入ると唇を切り新規のリスナーが聞いているかもしれないからと二人は改めて自己紹介することにまず田中は性格が短所と言っていいぐらい真面目趣味は野球で神宮球場の始球式で球速160キロぐらい出したことがあるためリスナーにキャプテンと呼ばれているなど テレ笑いしながら自己紹介。今日は呆れたように、ダメよ、導入でこんな大嘘かましてたら、と突っ込んだ。続けて、今日について、一番新規リスナー向けでない、ディープなメンバー、だと紹介。すると、今日も、今日の僕のモチベーションとしては、完全に終わらせに来ている、と、新規リスナーに最後まで聞き続けてもらう気はないと宣言。 田中は、京本のカオスなトークで、新規リスナーが離れることを危惧した。そして、番組中盤の近況トークコーナーに入ると、京本はまず、トラビスジャパン、トラジャ、の宮近海人25、松倉海人25、七五三岳竜也27、と、自身の4人で京本会と呼んでいる、プライベートで食事に行く集まりがあると説明。 先日のトラジャのライブ後にも4人で食事に行ったと明かした。資格ジャニーズ事務所に釘を刺されたその場で宮近が京本会はメンバーが少ないためオーディションを行うことを提案。京本はプライベートのご飯会なのにオーディションを開くってどういう発想と思いつつもできる先輩感を出したかったんだろうねと振り返るやろう。と言ってしまったと告白した。 食事会の数日後、京本は自身のブログでオーディションを開催するとファンに告知。その後、スタッフやマネージャーに、プライベートの企画なんだけど、オーディションを YouTube オーダーできますかと相談した、ところ事務所の確認はまだだけど面白そうだから動いてみようと言われたという。 京本さんはジャニーズの後輩だけでなく先輩にも声をかけ事務所全体を巻き込んだ企画にしようとオーディションの準備を始めたんですがマネージャーが事務所に確認をしたところストップがかかったようです。未来あるジュニアの子たちに遊び企画のオーディションで落選を味わわせたくないという理由のようです。アイドル史ライター。 今日もとはこれを聞いて、事務所の愛の大きさにハッとした、ジュニアの子たちの出番になればいいなって思ってたけど、そこまで考えなきゃか、で、本当に入りたい子がいたかもしれないしね、と反省。田中も、そこに温度差があったら、本当に落ち込む可能性がある、と、事務所の配慮に同意していた。 その後は、京本のソロパートで、94年生まれの伝説の3人といえば、大谷翔平さん、羽生結源さん、京本大が、ドームクラスの3人、と語ると、3人が、天下取りるのも間もなく、いよいよ俺の番かと思ってます、など、やや難解なトークを展開。さらにリスナーからのメールで恥ずかしいプライベートをネタにされると、京本はやたらに興奮。 田中が、やけになりすぎじゃないとドン引きするほどでリスナーからもメールでカオスのせいで新規リスナーが全滅したなどといじらべていた。四角四クストーンを置き本、公認、相変わらずカオスのラジオでした。事務所はメンバーに自由にやらせているようですが、それはラジオに限らずライブも同じようですね。 今年のアリーナツアー広島公演では森本慎太郎25が勝手に賞を変えていたんですが、見に来た事務所の関係者に東京の公演となんか雰囲気違うねと指摘されても、チーフマネージャーは好き勝手やってるからじゃないですかと平然としていたそうです。そんな放任状態のシクストーンズだが、京本会のオーディションにはストップをかけたように、 自由さを認めた上で占めるところは占めているようだ。事務所とタレントという関係で言えばいい状態と言えるだろう。シクストーンをしていた元ジャニーズ事務所副社長の滝沢秀明氏41が新会社を設立したこともあり、メンバーの対処説が再燃していますが、今回のエピソードを聞くと、それはないように思えます。 カレンダーや CD の売り上げなど、ライバルのスノーマンに大きく水をあけられていますが、本人たちはこのラジオのように、ミニキーキーと活動していますからね、全能。改めて、事務所の愛の深さを知った京本。噂の退場は、やはりなさそうだ。四角ラジオ以外では、ちゃんとしている京本大が、京本のやばさは、意外にまだ知られていない。ご視聴ありがとうございました。